のカメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーい、OK OK OK、ーいスタート。 はいどうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回なんですけども、鬼滅の刃、鬼殺隊の大福を買いました。まあコスプレに興味はないんですけども、形から入ろうというわけで、鬼滅動画に関しては、鬼殺隊の大福を着て撮っていきたいなと思っております。色々探してみると、めちゃくちゃ種類があります。まあ安いもので言うと3000円から、高いもので言うと5000円とか、1万円の。で、今回購入したのは、安いものを追いかれで購入しました。ヤマトさんから来たんで、開けていきたいなと思っております。 ちなみになんですけども、概要欄には、金ボタンのため、作品上では、柱の大服となります。え、柱になります。首元のネックは、自分で縫い付けたものです。手縫いなので、ややズレがありますが、低回下で手に入れたものになるので、最低値です。も、ま、う、あ、全然ケ、OK、ーです。で、サイズは L サイズ。まあ、多分これ、レディース用なのかな回復は別に、メンズレディースは関係ないでしょ。まあ、160センチから170センチの方に、ちょうど良いかと思います。監督169センチ。で、まぁ、あ、結構細身だと思いますので、サイズ的には、切るかと思います。まあ、めちゃくちゃゃく ブカブカだったらちょっとそれまそれでダサいけど、まあ、着込むか。はい。というわけで、開けていきたいと思います。これでうまく開けれないんだよな。ダーンおーこちらになります。ちなみに上下セットとなっております。まずは上。はい。そして、熱しっかりしてる。でもなんか今の季節なんか暑そうだな。通常のね、車体に関してはここが白。で、柱はこれが金ですね。はい。 下も普通にね鬼滅見てると分かるけどもこういう足がま細くなってるねここにはんか白いねグルングルングルンってやつをつけて現場に出るというわけですねで早速着ていきたいなと思いますはいというわけでですね鬼殺隊です柱ですというわけでですね足がですねこういう感じになっておりますまあ白いのがないのでちょっと面白い感じになってるんですけどはいというわけではっ、お頭お頭というわけでですねえ帽子はそのままでいきたいと思いますここだよこここれが見つかったんだメ これ見たらなんかただの制服みたいなんですけどもかなりぴったりですね手の部分はちょっと短いのかな別にそんなに短くはいやぴったりですねビリって破れる感じは今のところないですねあとしっかりと、えー、生地が厚いので<笑><笑>刀がないからただの人はいというわけですね今回はですねサクッと季節隊の大服を買ってみたというわけですねこれにこれ着たらもう普通の制服着てるやつだよねどうなんだろうこれにこれ着たら まあ、ちょっとここはね、今後考えていきたいなと思います。あれ脱げない。あれあ、これか。 そして続きましてこちらですね。amazon で購入しました。鬼殺隊の服を買うんであれば、なんか刀が欲しいというわけで、amazon キーパーこちらこの動画で紹介しました。価格帯が安くなったところを見つけた商品がこちらです。でっかい刀まず価格から言います1346円もうめちゃくちゃ安い。今現在上がっちゃってます。霞頭時と無一郎まあ、ざっくり説明しますと、年齢が14歳で柱の一人で早速ですね。この霞柱の刀を開けていきたいと思います。ま1000、あ。 なんで正直クオリティはあまりよくたぶんかっこいいと思いますでっかいな<笑><笑>おきたおダンボールの中にさらにダンボールが入っていますへヘイいへいへいやへいや<笑>レビューを先に見てみよういや熱い熱いからやめて熱いから近づかないでください星5つ中の 3.5 となっております星2の方 折れた<笑>。すごく良かったですが、刀部分と持ち部分が折れました。届いた次の日には割れていました。おい子供用として購入。商品自体は良かったですが、子供には少し長すぎました。リアル。息子が大喜びでした。良かったです。娘がすごく喜んでくれました。購入して約1週間経過しましたが、ちょっと手持ちブサに振るっていましたら、塚から上がスポンと抜けて突っ飛びました。軽くて良い。コスプレ用に買いました。刀が丈なので軽くて助かっています。軽いけどリアルです。とにかく気に入っています。はい。というわけでですね、まあ、いろんな意見がありました。じゃ早速見ていきたいと。 思います。壊れやすい可能性はあるので、ゆっくりとこちらがですね。時と無一郎の刀となっております。確かに軽いぞ。壊れやすいから気をつけて。はい。はいはい。 はい、はい。というわけで、無一郎くんの刀で、ここが特徴的なんですよね。こういう文様。そして、この塚の部分。ボンドがはみ出てる部分この辺とか、まあ、超プラスチックなんですけども、まあまあまあまあ、いい感じではないでしょうかね。え、鞘から出していきたいなと思います。殺隊よ はいはいはいはい、はい、長いかなりいいと思いますよ、まあ、ちょっとここ緑色移りしてるとかはあるけどもはいはいさあここアッキ滅殺滅殺ちょっと力強くなったら壊れちゃうけどもまあ、十分ですねこれはいいですね ヘヘロロ竹でできてると書いているので思いっきり振ったら多分バキいっちゃいますねビジュアル的絵的にはかなりいいんじゃないでしょうかまあ確かにボンドとかがこの辺とか超出てるんです慎重にいないとああでもこれ長いなこれこう出してここここでやっとれるかかねここシャッターって手があがこの刀 というわけで、時ときとむいちろうの霞柱の刀を購入しました。大満足ですね。え、この動画撮影中、セール価格で2990円めちゃくちゃ高くなってる。と、約2000円ぐらい上がってますね。はい。というわけでですね、安く手に入れたい方は、ぜひですね、この動画を見て、ここだっていう時に買うのがよろしいかと思います。というわけで、あっ目指 うんうん、というわけでですね今回はこちら霞柱時藤無一郎の刀とそしてこの鬼殺隊の配布を購入させていただきましたはいというわけでこの監督ラボでは自分がいいねと思ったものを出しておりますのでもし少しでも共感していただけますと幸いですチャンネル登録まだの方はぜひお願いしますはいというわけでまた次の動画で会いましょう熱い首元のネックは自分でぴんぴ、うんぴんとピンとぴんぴんぴんぴん えー、とピントはここに合わせてほしいです決めさつここでガッツリ腰を落としつつ刀を持ちつつめちゃくちゃハマってますの、ね、で、えー、リアルタイムでの